この番組では毎回、篠宮かぐや役の小川葵さんに NG ワードゲームを仕掛けます。今回の NG ワードは、かわいいです。NG ワードを言った瞬間、私が、ドーンだよーと宣言。小川さんが NG ワードを言うか言わないかも楽しみながらお聞きください。どうぞテレビアニメ、かぐや様を告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦のウェブラジオ。 平成最後のコクレビオパワードバイシノミヤグループテレビアニメかぐや様はこらせたい天才たちの恋愛頭脳戦シノミヤかぐや役小顔です はーい。藤原千佳役、小原好みです。この番組はテレビアニメ、かぐや様小くら世帯の最新情報をお届けするとともに、番組オリジナルの企画もお届けするラジオ番組となっておりますイェーイということで、始まりましたよ。はい、第1回。1回目。そして、昨日ぶりですね。うん、そうですね。<笑>このまで言った通り、言<笑>った通り、次の日収録をしておりますイェーイ<笑>ということで、はい。 ね、あの N、ー、C、えー、ラジオ一緒にできるの本当ですよ。ね、まさかラジオあるってそう思わなかったからさ。お客さんノリノリ。ノリノリー。<笑>ニコニコして<笑><笑>そう。あとね、うん、あのー、ねこれあれでしょ、N C ワードがあるん で, しょう、ね、ううですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。なんか何喋っていいかなんかちょっとっゃそう妄想してる。<笑><笑>ずっと気になもうずっと気になっちゃうよこれ。 大丈夫かな、あ教えないよ。まだ言ってないよね。言ってない言うよくないでしょ<笑>言ったら、言わないでしょ<笑>言わないよね、ちょっともうずっとね、多分これ一回目からずっとそわそわしちゃうよ。うん、なんとねん、ここで。昨日のニコ生で。お便りをくださいと言ったら。はい。百通を超えたそうで す, すごーい。ありがとうございます。 最初ね、嘘ついてんのかなって思っまさかね。そった。すごいね。皆さん本当にありがとうございますありがとうございます。これだけね、たくさんの人が見てくださって期待してくださってるということで、うんはい、ラジオも一緒にあの作品を盛り上げていきたいと思います。はい。はい。ラジオ経験ありますかあ一応、あの<笑>す、すごい真面目な<笑>一応いくつかあるんですけれども、うん、ちょっとあの、 まあ、なんて言ってるかわかんないかもしれないんですけど、私は一生懸命やってるつもりなんで、あの、<笑>その辺あの、皆さん分かっていただけると幸いでございまーす。はい。小原は昨日のニコ生でだいぶ分かりましたので、<笑>頑張っていきたいと思います。はい。よろしくお願いしまー す, す。では、ここで番組のルール、はい ご紹介いたしますこの番組は段位制度を採用しております、うん。メールを読まれて私たちが面白いと思ったら9位や段位が上がっていきます。で最初にメールを読まれたリスナーさんは10級からスタートいたします、うん。それ以降私たちが面白いと思ったらあの9位をこう徐々に上げていきます。うんうんうんうん、はい。そして そして、えー、9位はですね、10級からスタートして1級まで。1級以降は段位となり、初段から10段まであります。うんうん、で、10段の人が私たちから面白いと認められれば、うん、なんと、恋愛衛生名人の称号を授与しますよ。なんだ怖いよ、これ<笑>。<笑>また、初段、5段、10段、 恋愛衛生名人を獲得したリスナーさんには番組グッズをプレゼントいたします。すごいすごいグッズがあるってえー、豪華豪華私たちはくれないのえ、だ<笑><笑>からちょっとぜひ向上心を持ってどしどしそうです、ね、お送りいただければと思いますけども。は い,、はい。あ、そうちなみに、これ、そうだ、普通たもね、メールコーナーもたくさんあるので。 応募していただきたいんですけれども、はい、あのメールではなく、ハガキで採用されるとですね、段位を2段飛び、2段飛び級できます。すごい、すごい美味しいですよ、ハガキの方が。ハガキあ、そっか、今メールで皆さん送れるからね。ねそう。だから、ぜひ、ハガキでもお待ちしておりますので、よろしくお願 い, いたお願いします そして、ちなみに、はい、小賀さんには NG ワードもありますので、はい、何が NG ワードなのか予想しながら、トークしていきましょう。<笑>もう怖いって。<笑>その感じが、もう何も喋れなくなるよ。<笑>ダメだよ仕事して<笑><笑>はい。それでは、行きましょう平成最後の国レディオパワードバイシノミアグループ。 この番組は忍宮グループの提供でお届けします平成最後の国クレイディオ まずは番組に届いているメールをご紹介いたします。はい。作品の感想、私たちへの質問、全く関係ない質問でも構いません。<笑>ぜひメールをくださ い,、はい、い。ということで、来ているので、うん。早速読んでいきたいと思いますよ。はい。いきます。ペンネーム、アルトエポさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ガオちゃん、コハラさ ん, こ ん, ん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラジオ開始、おめでとうございます。 ね。お二人のトークが合わさると、どんな相乗効果が生まれるのか、これから毎回楽しみに聞こうと思います。うん、私も楽しみ、うん、そして、土定番の質問ですが、お二人が初めて会った時のお互いの印象はどんなものでしたかそして今、その印象はそのままですかではでは、寒い日々ですが、風邪などひかないようお気をつけてという温かいメールをいただきました。はいありがとうございますありがとうございますなんで固まる<笑> <笑>ちょっと、え、何をね、もう始まってるでしょうだって。<笑>もうず、ずっとソワソワしてるから。始まってるよそうだよね。そんななんかこう構えなくていいと思う。うね、罰ゲームがあるわけじゃないしそうだよね。ま、う、あ、ん、自由にやっちゃっていいんだよね。そうそう。ドンって言われるだけだもんね。よし、えー、っとね、そう、初めてのね。<笑><笑>初めてやった感想ですよね。そう。えー、っと、えー。でも本当に収録の時。太は、第、うん、一は。ですよね。うん、えー、どうでした私。 いやねえなんか、うん、私本当に、うんうん、あのちゃんと現場でこうガッツリご一緒するのも初めてだし、うんうん、てかそもそも本当に初めましてだよね他の作品でもちょこっとあったこともなかったからそうなんですよいやー何せねかぐや様ですから、はい、なんか<笑>こう、うん、キリッとした方がいらっしゃるのかなと思ったんですよ、うん、そしたら、うん、スタジオに入ってくるないおはよう ございいまますすよろししくお願いしますえ、なんて、なんて柔らかい可愛い人なんだと思って。そう、それでマイク前立った瞬間に、はい、かぐや様でしょかぐや様です。声優さんってすごーいと思って。<笑>嘘、うん、そえ、嬉しい<笑>やっててよかったな<笑> っていうのが印象。でも、うん。印象変わりましたかって言われたんだけど、うん、そうだね。昨日のニコ生でだいぶ変わったね。<笑> ま, たまたちょっとね、あの、弾け飛んでしまって。なんですかね私ももっとしっかりやりたい気持ちはあるんですけれども。な、うんですかね入ってなったのなんかパーンって。でもできているよ、大丈夫。本当ですか、うん、バランスいいと思う、このラジオ。よかった<笑>じゃあこれきっとうまくいきますね。<笑> 嬉しい<笑>えとね、私はですね、うん、えっとね、あ、でも、あのあ、でも、あの、他の作品とかで、あの、うん、メインをやっていらっしゃる時とかにちょっと作品を見たことがあって、いはい。だから、あ、素敵なお芝居、なんか結構自然なナチュラルなお芝居をされてるやつとかを見てたから、ありがとうございます。は素敵だなって、あの、藤原どんな感じだろうって思ってて、だから、あの、オーディションの、 ね、うんうんうん、あの、藤原のオーディションの原稿も、あの、いただいてたので見てたんですけど、うんうん、なんか、すごい、やっぱ、弾け飛んでるから、もうね、んうん、なんか、すごい、ね、セリフばっかり、こう、抜粋されたオーディションでしたよ。<笑>本当だよ<笑>だから、<笑>どんな感じで来るんだろうって思って、楽しみにしてたら、すごい、なんだろう、でも、柔らかい印象はそのままに。あんま大したことなかった。あ<笑><笑><笑>、違う違う、違う、こ<笑>う<笑><笑>なんか の お, か お, かおかしいおかしいそんなこと言ってない<笑>言ってない言ってない言すごいもうすごいやっぱり藤原って感じもザ、ザ藤原小原好み、ここにありって感じですよ藤原ってえばどんなイメージじゃん藤原って言えば藤原って言えばやっぱりこう、ぽわぽわってしてて、でもなんか、あの、すっどんきょうな感じっていうんですかあとは、あとは可愛くて、癒し、あ、そりゃもう、 本作のヒロインですからどんだよーあーうそー<笑>やったね。引き出したぜ。どれ<笑>ヒロインなんかね、今言った、私に対する、あのー、印象の中に言ってたの実は。そう。ちょ、早すぎないこれ、大丈夫かなもっと粘った方がいい気がする。いやいやいやいや。いけるだいたい、おちゃんのイメージがつかめてきた。<笑> よっしゃ<笑>皆さん頑張っていきましょう簡単だっていということで、他にもいただいていますのでご紹介しますね。はい、ベンネーム、ホースーさんからいただきました、うん。ありがとうございます。ありがとうございます。小賀さん、小原さん、こんにちはんにちこんにちは ラジオ開始おめでとうございます。ありがとう。ありがとうございます。先日行われた、かぐや様は小暮らせたい集学園第1回ニコ生生徒総会を視聴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。告知あり、今後の活動に向けての話し合いもあり、うん、そして心理戦ありと盛りだくさんの1時間でしたが、うん、最終的に見終わった後、なぜかカニが強烈に印象に残った放送でした。<笑>美味しいですよね、カニ。うん さて、心理対決では、同じ女性チームだったため、共に勝利していましたが、うん、もしお二人で心理戦をやるとしたら、どちらが勝つと思いますか<笑>お二人ともお互いに勝てる自信は終わりでしょうかそれでは、ラジオ頑張ってください。アニメの放送も楽しみにしております。という。もう答え出たんやん。<笑> あ, あ、あの、さっきのが全てですよ。そうですね。<笑>おかしい。<笑>普通、アニメと逆だね。<笑> そうですね。キャラ的な感じだと逆だね。うん、逆だな。おかしい。なんかすぐ言わせられそうな気がする。<笑>ちょろくないぞ今日はそういう感じにしてきただけだからな。今日はその優しいワードだったからそうかもしれない。<笑> そ, うそうだよ。もう次からは覚えとけ。<笑>弱々しい<星>。<笑> でも藤原だから、いろいろこう交えながら言わせようとするかもしれない。そ う, そうでも藤原って、うん、原作とか読んでてもそうだけど、結構上手いですよね。そうなの。なんかその、ちょっとおバカを予想って、おバカなんだよね、もともと。 でもなんかそれを装って、言わせようと。そうんうんうん、ね。意外とコントロールすごいできるのは藤原、一番、うん、あの生徒会の中で、一番上手いのは藤原じゃない仮説。ちょっと怖いよね。自分でも演じながらさ、<笑>今後のこう展開を読んでいると、うん、この子やっぱ怖いなって思ったりもする。すごいですよ。恐ろしいな。末、うん、恐ろしいよ藤原、うんうん。はい。ではもう一つ行きたいと思います。はい。えー、ペンネーム。 給料泥棒さんからいただきました。あっと。あ、もう一回言いますよ。<笑>ノーモア給料泥棒さんでした。<笑>はい。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。うん、はい。えー、小川さん、小原さん、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。新番組開始、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、12月5日に行われたニコ生見ました。とても面白かったです。ありがとう。ありがとう。えー、個人的に一番面白かったのは、小原さんが、 藤原千佳ちゃんを紹介するとき、おっぱいが大きいことに触れ、声のトーンが下がったことです、うん。今からアニメの放送がとても楽しみですっていう。はい。ありがとうございます。えっと、あの、この人ここでも送ってくんのか<笑><笑> あのー、知らない、青ちゃんも知らないと思うの で,、うんうでね、スタッフさんも知らないと思うんですけれども、はい、実は私、あの、二、うん、番組以前、あの、はいはい、ラジオをやっていた際も、この方、お世話になりまして、うん、下ネタのメールを非常に送ってくる方で、<笑>私に対する攻撃が、ひどいんですよね。で、胸に対する、その攻撃とかをしてくるので。<笑> ここでも来たか。ここでも戦うつもりか。わ<笑>かりました。じゃあ私は、私は大丈夫です。青ちゃんに対するセクハラのメールが来たら私は全力で守ってきたと思います。<笑>はい。ああ、なんだなんだ。でも、うん、初回でね、24時間経ってないんですよ。うん、だけど送ってくださったから、うん、えっ、ー、と、アルトエポさんと、うん、ホースーさんは、はい、9を、 与えたいと思います。イェイ !10 級から10級おめでとうそして、はい。ノームは給料泥棒さんは、もうちょっと優しいメールを送ってきてくれたら、<笑> 9を与えたいと思いますので、今日は9にも当たりません<笑>頑張ってくださ い, い<笑>ということで、次のメールをご紹介したいと思います<笑>、はい、こういうこともありますからね。<笑>はい。ペンネーム、タッチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。青<笑>いん、好みん、こんにちは。 こんにちはこんにちはもうラジオスタートおめでとうございますありがとうございま す, いますの前にめちゃくちゃ気になったのが、うん、段位制度システム。中でもハガキを読まれると飛び級するらしく、うん、平成最後にハガキという古き良きラジオ文化をぶち込むギャップに恋しました、まあ、年賀状を送る準備しときます P.S. お二人が可愛すぎます。これで3級飛び級ですよね。というメールをいただきました。<笑>こういう狙ったメールは無視します。朝<笑><笑>かなり<笑><笑>これじゃあ9つきますこれは。あ、いいよ、決めていいよ。え朝墓だなでも、どうしよう。うん。でもすごいご丁寧なね。ね。年賀状来るって。来、うん、るって、本当かなじゃあ、年賀状来たら、 つつけけよよ、うん、本当に来たらつけよ保留<笑>ということで、はい、これを管理するスタッフさんが大変なことになってきております。富、はい、さん保留です。はーい。ということで。はい 他にもいただきましたがこの辺で締めたいと思います、はいはい。ということでメールは絶賛募集中です。うん、私たちが面白いと思ったメールは9位、段位を上げますのでぜひ送ってください。はい、以上メーーールコーナーでした平成最後の国レディオ国政 のコーナーはですねリスナーの皆さんから恋愛に関する川柳を募集いたしまして笑える川柳、共感川柳、泣ける川柳何でも構いません575形式で送ってください<笑>逆に先ほどもありましたようになんじゃこりゃという川柳には、うん、段位降格の可能性もありますのでねお気をつけくださいよしゃはい<笑><笑>しゃではでは早速読んでいきたいと思いますはいはいでは ペンネーム、アルトエポさんからの占領です。同窓会、あの頃の面影、今はなく。わ ー, あ ー, あー待って、向こう側で、ね、うんうんって言ってるスタッフさんがいましたから<笑>ほら。ほらほらあーで、なるほど。そっか、確かにいい。もう、あ、より素敵になってるっていうパッ、あどっちかなそっち どっち、どっち、いい意味だと願いたいん。<笑>願いたい。でも、これ逆かな。逆かな。逆かな。私たちの場合はまだね、同窓会ってて同級生集まったところであんまり変わってないから。うん、確かに。ねえ、うん。どれくらい経った同窓会なのえ、だいぶ変わる私たちよりずっと年上の方かもしれない。はあ、そうですよね。20年後、私たちも共感するかもしれない。はあ 確かになんかになくなな切くってきた、ね、<笑><笑>切ないでもこれ確かに共感川柳にはなるんじゃないですかなるほどいいですねじゃあありがとうございま す, いますはいいきますはいペンネーム FC さんからいただきましたありがとうございますまた遊ぼう彼彼女は彼氏持ちうわあその後メッセージが続いておりますので読ませていただきます<笑>、はい 一時期、彼氏持ちの友人から二人っきりで遊びに行くことへの誘われることが多く、しばらくその彼氏からの当たりが強くなるという辛い時期がありました。それ以降は彼氏持ちの異性とは二人っきりで遊ばないようにしていますという。まあね、そりゃそうだわ。<笑>うーん。距離感によらないうんだから、だいぶ、なんか、近かったんでしょうね。この、うん FC さんと。その彼氏がすごいやきもち焼きの人とかだと確かに、うん、やめた方がいいね。難しいかもしれないね。うん、でも難しいですよねこれ。だって普通に友達ずっと仲いい友達っていうパターンあるじゃないですか。うんうん、でその仲いい友達同士で後からその女の子の方に彼氏ができたとかだとなんかそのね彼氏さんによってこの2人の友情が何だろうちょっと なんだ遠のいてしまうのは寂しかったりもするし、うん。どうして切ないメールがたくさん来るのでしょうか<笑>皆さん、苦労してるんですね。<笑><笑>では、続いていきますよ。はい。あ、ペンネーム、アルトエポさんからいただきました。幼稚園、モテ期のピーク、早すぎた。<笑>これは、えっと、友達でいるな。<笑><笑>あるでも、 すごい、いたよ。幼稚園の時すごい持っててたけど、うん、大ちゃん大ちゃんって言われてたけど。うん、ね、中高行くと、あれっていう。切ないってん<笑>なんか明るくなる明るくなるこれね、うん、近いって言うと私の弟がそうなの。あ10個下に、10個下に弟がいるんだけど、あのね、幼少期ハーフみたいな顔で髪の毛くるんくるんですっごい可愛かったの。えー、だから、 幼稚園でも、小学校低学年の時も、ああ、かわいい、かわいいって言われてたんだけど、うん、やっぱ成長するとともにさ、かわいいから男の子へ。そうですね。青年へと変わっていくじゃん。はい、したらもう全くモテなくなったらしくて。<笑>モテないよ、お姉ちゃんっていうかどんまいって言って。軽いな。うん。いっぱいいるよ、こういう人大丈夫はい。わかるわかる。かる<笑>ということで、次の、ご紹介いたします。はい。ペンネーム、タッチーさんから。あ。 のメールで す,、うん、ま, すまだ来ない、夢の中でも LINE 待ち。はあ、これはーうー、うんわかるわかるわかるわかる。うんうん、えー、素敵いいじゃん こ, <笑>こういうの小原はお待ちしております。<笑>お待ちしてたよ<笑>ちょっとすず、いいよ心がほわっとするやつだよこれこれ パ, ッとパッと浮かぶのは恋愛だよね、やっぱり。うん 最近、あったなってパって私思ったんだけど、うん、残念ながら恋愛じゃなくて、マネージャーさんからの LINE を待ってるっていうことで。<笑>これあったあの、それそれちょっと、ドキドキするやつだから。皆さん、いいな。リア充してるんだな<笑>そだ、ね。そうだね。ありがとうございます。ます<笑>では、いきます<笑>、はい。ペンネーム、マイペースさんからいただきました。はい。チョコレート、自分で買って自慢する。もう、さ<笑> あもうちょっとねえんかあの大丈夫みんな丈夫大丈 夫, あ, 大丈夫<笑>あのなんかあのどうしようなんかどうしようんか甘いものを食べてあったかい格好して寝てねみんな何かついなんか な, な, んかな何さん何さんマイペースさんマイペースさんうん<笑>あの名前通りマイペースに行きましょ う, う、ね、<笑>まだまだ大丈夫で次来る<笑>はいじゃあ次行きます ペンネーム、飛び入り魚さん。うん。おたフォロワー、交際宣言、今、育児。う。うん。ごめん、どういうことおたフォロワーであ、一人身の私がツイッターを見て、やるせない気分になった時の一句です。ああ、なるほど。同じオタクの仲間が、 結婚してて、育児をしているのを画面越しに見るっていう。そういうことかな。<笑>なるほどなぁ。<笑>あー、やばいな。共感しているな、私。<笑><笑> あ, あ、ちょっと、<笑>ツイッターやってないんだ。<笑>やってないんだけど、うんうん、やっぱ、うん 私今26で、うん、この年になると、やっぱ結婚してる子たちが子供を産むっていう人が多くて、ねまあうんうん。同世代はそうだよね。そうそう、写真が来たりとかして。うん、まあ、やるせない気分にはならないよ。仕事今全然頑張ってるから。うん、<笑>だけど、うん、そっか、私も結婚しても子供いてもおかしくない年齢なのかって思うと、ちょっと、大丈夫かな私って思ったりはするけど。<笑>大丈夫。みんなそうだよ大丈夫大丈夫あの、ありがとうございました。ありがとう大丈夫 ね、よし<笑>ペンネームロブスターさんから頂きましたはい恋愛の歌だけいっぱい知っているうん<笑>えっと、うん、<笑>そうだね嫌でもあの<笑>そう聞こえてくるもんね、うん、歌だけはねやっぱ耳に張り付きますからこの時期流れているクリスマスソングも、うん、本当だよ切ない曲があったりします ね, ね ああ、切ないなーって思うけど、そんな経験ないと。うん。<笑>いいんじゃない、でも歌の中で、そんな風に切ない気持ちになったり、嬉しい気持ちになったりできる、うん、素敵な感性をお持ちだよ、うん、って言っているけど、目がすごいね、<笑>見開いてるよ、怖い。<笑><笑>はい。ということで、じゃあラスト、いつご紹介いたします。はい、ペンネーム、カツオ兄ちゃんさんからいただきました。かつお兄ちゃん。 俺カツオ兄ちゃ ん, そうなのちゃん勘違いしちゃう人だったんだ勘違いしちゃってんだねえー、男性って何をこう感じて好きなのかなって思うんだろうね、うん、ああでも確かにじーっと見られたらな る, なる距離 距離 感, 距離感ああ、でも確かに、女の子って結構自然にこうボディタッチできる子とか、そんなこと思ってないけど、そういうことできる子ういうこ、いるから、<笑>やっぱそういうのって、ちょっとやっぱ勘違いしてる。やっぱボディタッチされたら、おってなるんですかあーあー。え、あとは他に何があるんだろうえ、なんか、不意に目が合うとかああ。悪気してない時に、目あったりとか。<笑>なんか目合いましたね、とか言われると。 あ, あ、なんか聞いたことあるのは、昨日の夜夢に出てきましたって言われる。うわーなんでって思う人いるみたい。ま、それはでも、思うよ。それは小悪魔だ。<笑>それは小悪魔。<笑>でも、なんかあるえー、でもなんか、他に、ああ、ああ、LINE でハートがついてくる。でも、女の子は、そういう子多いと思いますよ。LINE ハートんうん、とか。男性にも いると思うなんかそういう気別にないけど可愛いからつけるみたいなあおちゃんつけるのいや私はあの<笑>なんだろうちょっとこういう丸い黄色い人たちをああよくある絵文字のやつか、はい、とか私もそうだな音符とかキラキラとかビックリマークとか、うん、えキラキラはキラキラはでうんう ケー キ, ラキラそんなにか ね, に何かねか、大丈夫か勘違いはしない、ね。え、どこから な, なんだろういいあの、顔あるじゃん。あの、黄色い人の顔の、あの、<笑>ハート、目がハートになってるやつ。あれはあれはセー フ, あ れ, セーフあれはセーフだ。絵文字系とかそういうのはあれいい大丈夫なんだね。あゃらかゃ、はい、はい、はい。あの、顔文字の、あの、顔文字で横にハートついてる顔文字。コ っ, って笑ってる横にハートついてるやつ。 ち ょ, ね、ちょっと意識する。なるほどね。えー、この制作さんたち、家具屋さんグループはちょろいということが分かりました。<笑><笑><笑>なるほどね。やっぱそういうちょっとしたことでね、男の人って意識するんだね。うん、でも女性も意識するよね。うん、うん、するよ。うん。だってそういう、最近はほら、そういうちょっとあざとい系男子、結構増えてきてますから。ハートすぐ使っちゃうよ、とか。もうん、よくないぞ許さんぞ<笑>ただ私の、 知り合いではいないな。<笑><笑>そのうち来るから。は<笑>い、気をつけよう。はい。<笑>はい、ということで、川柳はまだまだ絶賛募集中でございます。私たちが面白いと思った川柳は9位、9 位, 9位を上げますので、<笑>ぜひ送ってください。以上、国川柳でした。平成最後の国レイディオ。 平成最後の恋愛必勝法よ、よえー、リスナーの皆さんが思う恋愛必勝法を募集しております。私たちがその必勝法を A から E の5段階で判断していきます。ちなみに実際にあった恋愛必勝法でも妄想の必勝法でも構いません。ということで、うん、あの、 来ているということであらあらあのろくなのがみんな自分がしないんだよみん<笑><笑><笑>なで誰なのはいラジオネームエムヤンさんからいただきましたありがとうございますありがとうございますん<笑>イルミネーションの下だったら誰でも 100% 成功するどう思いますしないそんなわけないだろう。これ 好きなんだろうな。うん、もう、お互いの行為が分かってて、好き好き同士で言ったら、分かるよ、これ。うん。だけど、なんか、この文章からすると、だいぶ、エミアンさん上からでしょ<笑><笑>連れてったら楽勝でしょみたいな感じだったら、うん、多分、女性って意外とそういうところ、なんかこう、うん、分かっちゃうか ら, かうから、うん、あの、バカにすんなよっていう意味で、うん 断られるかもしれないよ、うん。気をつけて。気をつけて。うん。うん。<笑>はい、<笑>そっか。ということで。ね、そんなに女、ちょろくないぞ。ちょろくないぞ。はい。でまたねえ、エムヤーんまただよ<笑><笑><笑>じゃあ、もうい、もう一つ、はい。いきますね。はい、うん。 彼女が少し酔っているのを確認してから告白するといい。え、この方は私に喧嘩を売ってるでしょうか。えぇ、ー、えぇ、ー、ちょっと待って、そんなんでいいんですかもっと、たい、あ、あれじゃん。ど、どういや、良くない。これは良くないよ。良くないよ。もっと真剣に考えてほしい。うん。これは、ちょ、もう。え、じゃあどうやって告白されたら嬉しい え例えば、例えば。例えばうん。えー、でもね、あのー、私は、えー、でもやっぱり、直接、もう、しっかり、目の前で告白してほしい。自分の言葉で。そうだね。うん、そうだね。直接言われたら一番嬉しいねそ。そう。だからそんなね、あの、イルミネーションの下行けば絶対大丈夫とかね。<笑>そのお酒飲ましとけ大丈夫とかね。そんな考えのやつはもう知らん。<笑>ダメや、それは。そうね。あとは SNS が今ね、 すごい時代だから。うもうダメよもう、ラインとか、ペラって送ってきても。逆になんか、好感度下がっちゃうと思う。うん、だから、ちょっと改、うん、改めろ。<笑>改めろ。<笑>考えを改めろ。はい。はい。では、ペンネーム、タッチーさんからいただきました。ありがとうございます。いっぱいご飯を食べる男は、かっこいいので、 回転寿司で20皿食べた後に告白すれば絶対いけますちょっと待って、前半がさ、<笑>分かったんだけどなんで急にマニアックになっちゃうの<笑>回転寿司限定なんだね。二十皿、20皿結構ハードだね、うん。ハードだ。ついていくの必死だね。そうだね<笑>う。でも、ご飯をいっぱい美味しそうに食べる人は確かに素敵だなと思いますよ。うん、それは思うし、うん、男性もなんか、 すごい美味しそうに食べる女性を見ると、なんかいいなって思うって聞いたことあるから。うんうん、これね、うん、これはいい。本もね、女性も男性も共感するんでは。うんうん、ただ、カーテ寿司で共感する人は、ごく稀だと思うから気をつけて。うんね、気をつけて。彼女とかね、うん、あの、手料理を美味しそうにガツガツ食べたら喜ぶと思う。いいそれはいいうん。 とというこでで次のメールです、はい、ペンネーム fc さんからいたただきました私の必勝法ですが、うん、まずは第一に相手を考えることです相手に見合う人間になるために自分を磨き、えー、見かけると必ず声をかけ休日には相手の好みの服装で好みの場所へ遊びに行き、うん、相手に受けそうな回答をします。 それを3年間繰り返すと無事に結ばれます。こうして私はゲーム内で男女問わず何十人ものキャラクターを攻略してきました。<笑>なんかね、途中まではね、すごく誠実だ、いい人だなと思ったけどね、そういうことね。<笑>あ、おらもう。 こ, ここじゃないじゃない。それさ、その場でメールを渡されるからさ、事前に確認してないわけよ。私、初見で読んでいるのね。だからさ、なんか、何相手に見合う人間になるよう自分を磨きのところでね、すごい、あ、この人はいい人だ、FC さんと思ったのメールもいっぱい送ってくれてるし、したら何これ ?3 年間繰り返すと無事に結ばれます ?3 年間ゲーム内でやってたの暇か <笑>外に出て。でも、でもさ、この人分かってるんだったら実際やればいいのよ ね, ね。確かに。見合う人間になるため自分を磨き、うん、見かけると声をかけ、うん、これはいいことですよ、とても。コミュニケーション取るのが一番大事だと思いますよ。そうだね、うんうん。なんか惜しいんだよな。うん、<笑>みんなちょっとね。うん、<笑>では、ペンネーム、ホースーさんからいただきました。 ありがとうございます。ありがとうございます。えー、クリスマス前という雰囲気を最大限に利用する。えー、何事もタイミングが大事です、うん。そして、クリスマスというなんとなく浮かれた気分になるイベント。これはもう絶好の機会です。それこそ、平成最後とか言っとけば多分、一番の攻め時。まあ、 実行したことがないのでわかりませんがカップルっていうのは多分このぐらいの時期にできるものではないのでしょうかという、うん、<笑>なんか否定したいけど否定できないんだよな<笑>増えますね学生の頃そうじゃなかったそうクリスマス前とあと夏休み前とかバレンタインバレンタインあと学生でいうと文化祭とかある体育祭とか、うん、イベントも、ね、確かに増えるよ 超えると、うん、あれあそことあそこくっついて、あ、そうなんだみたいな。え、こっちもみたいなことは。ある。あったあるある。そうだね。え、でもな、なんて書いてあったなんか、置かれるイベントだったら大丈夫。<笑><笑>っていうこと。なるほどね。いやー、でも、うん、個人的な意見、話だけど、な、うん何でもない時に言われた方が、 嬉しかったりしない確かになんか本当に別に自分の誕生日とか、うん、別に本当に何かある時じゃないふいに、うん、あの、明日空いてるとか、うんうん、時間あるとかって言われて、なんか、どうしたの大丈夫だよつって、うん、なんかこっちも構えることなく、行って、うん、で、行くってことはさ、会いたくなかったら会わないじゃん。会わない。で、会って、うん、さら、まあ、さらって真剣にね、うん、言われた時の方が、ズキュン度はやばいと思う。確かに。だって、 予定してなかったんだよ、そんな、その前の。そうそ う, そうそうそう。何日か前とかじゃなくて。そうそうそ う, そう。ってことは、もうなんか、ちょっと、本当に好きじゃ、なんて言うんだろう。なんか、運命的なものを感じてしまう。ちょっと。伝えられる、会えるって時に伝えなきゃと思って、うん、その日会えないってなったら、また次の機会をっていう形でこう、わ、う、っ、ん、て来てくれた方が、嬉しかったりする。うん。でも、いいな。 でも、クリスマスっていうのもいいかもしれないね。うん。あり。あり。うん。おペンネーム、あやねさんから頂きました。ありがとうございます。あやねさんありがとう。えっ、ー、と、じっと見つめるよりも目をそらすことに意味がある。もわー 矢根さん分かってる以前女子会したいねって言ったけど本当に女子会したいな<笑><笑>そうだねうんうんじっと見つめるよりもなんか目あってあって感じでそらされたら、うん、意識しますそらされた<笑><笑><笑>あれ<笑>あれ<笑>あするのかなやっぱじ ょ, じょ女性女性の感性とやっぱ男性の感性はちょっと違うのかな なんかじっと見られてる方が男性はちょっとなんかあ俺に気があるんじゃねって表情にもでもよりますよねうーんでもあれだよあのなんだっけ7秒以上、うん、見つめ合うと好きになるってきなんか何かで聞いたことがあるそんなにさ、うん、どんなに仲いい友人であっても、うんうん、カップルであっても、うん あんまりそんな10秒近く、うん、うんって な, ならないじゃん。<笑>そうだよね。そうかだから見つめ合うと、っていうのは聞いたことある、うん、やっぱ目って大事なんだね。大事。ね、そこからの、ちょっとそらすじゃないのいっぱい見つめ合ってからの、あ っ, っていうのがいいんじゃないのわかったじゃあちょっとお願い、やってみて。は私がよし。じゃあちょっと数えて、いーって。いくよ。うん。1、2、3、 四、五、六、七、八、九。なんでいつ反らしたらいいのいつ反らせな い, い。十<笑>はっ十三。え、待って。どうかな<笑><笑> 私が、私が、あれあれやばいキュンキュンするってなるはずが、なんでか見つめている方の青ちゃんの方が、うぅって感じで見つめてるから、なんか保護者目線になっちゃう。<笑>あ、Q をあげますかということで。どうしようかなうん。あやねさんは共感するから Q をあげましょう。うん、よう。そして、ホースさんも、 まあ、1位であり。うん、間違ってはないから、はい。あげましょう。はい、そして、えー、FC さんですが、うんと、相手になりません。<笑>えー、なんだタッチーさんは、ご飯食べる人は、っていうのはわ か,、うんうん、かる。回転寿司っていうのは多分この人、お寿司が好きなのかな、うん、よくわかんないけど、でも、うん、言ってることあ合ってるからあげましょう。そして、えーと、え、エムヤンさんからは、 えー、二ついただいてまして、イルミネーションの下だったら大丈夫。えー、そして酔っていれば大丈夫。馬鹿にされているということで相手になりません。<笑>この二名は、えー、与えません、何も。<笑>ダメだぞ。はい。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。 ということで、うん、恋愛必勝法は絶賛募集中でございます、はい、私たちが面白いと思った必勝法は9位段位を上げていきますのでぜひ送ってください以上平成最後の恋愛必勝法でした平成最後の国レイディオ ということでエンディングのお時間です。まずはお知らせです。えー、テレビアニメ、かぐや様は小倉世代天才たちの恋愛頭脳戦は来年1月12日土曜日より MBS、東京 MX、BS11、栃木テレビ、群馬テレビ、中京テレビ、 テレビ新潟にて放送スタートです。はい。はい。もう第1話まで1ヶ月切りましたので。うん。うん、えー、放送時間など詳しくは公式ホームページかぐやットラ e をチェックしてください。はい。でもそこまで待てない。うん、早く見たいという方は、の、来年の、早い。1月5日土曜日に、うん、 先行上映イベントを開催いたしますイイ公式ホームページの応募フォームにご応募いただいた方の中から抽選でご招待ご招待だったんですねすごいな、うんうん、はい私たちキャスト陣もトークしていくコーナーもありますのでうんうん えー、応募締め切りは来週の12月20日木曜までとなっております。はい。こちらも詳細は家具屋 l ラブをチェックしてください。はい。そして、えー、来週末に開催されるジャンプフェスタ2019、えー、2日目の12月23日日曜日、え、11時40分から、ヤングジャンプ、ウルトラジャンプブースにて、 ブ、うん、ース内にて、えー、かぐや様は小倉世代のステージがあります。うん、えー、私たち二人と、えー、古川さん、鈴木さん、花森さんの5人が登壇しますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。えー、番組のメールアドレスは、国 r a d i o ク温泉 a g 国 r a d i o ク温泉 a g です。えー、メールではなく、はがきで採用されると、 第4、2段、飛び級はがきでもお待ちしております。えー、はがきの宛先は、郵便番号、151-0053、東京都渋谷区、代々木、4-33-10、東進ビル、B1F。えー、平成最後の国連利用係まで送ってください。 はーいということででもさこれ気になるのがさハガキで送ってくれたら飛び級って書いてあるじゃないですか、うんうん、あの、ハガキでなんかひどいやつが来た時はどうしたらいいんですか二段あーあ、2段下げるということではい、まあ。このラジオは非常に厳しいラジオとなっております。うん、しっかりしてるぞ皆さんあの、メールもハガキも心理戦ですよ<笑>ね頑張って送ってきてください。はい はい。あの、全部読めなかったんですけどね。こんなにたくさんいただいたということで、うん、本, 当 本, 当本当にありがとうござい ま, ざいました、うん。そして、今回の NG ワードゲーム。はい。NG ワードは、かわいいでした。はい、かわいいラジオ内で多分2回ほど言ってたから。言ってるもう冒頭で、さって言ったの。<笑>うん。お互いの印象の時にね、確か。 言っ藤原といえばって私が振ったら確か言っててワーワー可愛いって言ったけどさうだこれを経て私はあおちゃんをよしだましていけるぞと自信がつきました<笑>いや今回はですよこれからですからまずちょっとあの相手のねあのジャブ入れただけですから次はあ私にジャブを入れるそうですそうですそうです目合わせてくれないときに杉浦ね うん、まあ覚悟していただいて<笑>分かった<笑><笑><笑>はいさてはいではえこれは何だ感想楽しかった<笑>楽しかったです、ね、なんかこういう感じ<笑>いいですね初回だからね、うん、どうなるかなってドキドキして現場来たけど、ね、スタッフさんもノリノリでうんうん メールを送ってきてくださる方もみんなあったかくてね。まあ、しょうもないのもいましたけれども。み<笑>んな気をつけろよ。ということで。<笑>はい。ではでは、うん。ここまでお届けしたのは、篠宮かぐや役小川葵と、自原地下役小原このみでした。また来週<笑>平成最後の国レイディオ。パワードバイ篠宮グループ。この番組は、篠宮グループの提供でお届けしました。